いやあ、もうこれは確定でしょ。うん、確定ですわ。んというわけで、まずは皆さんこちらの画像をご覧ください。 はいということで毎週アニプレックスの公式チャンネルの方で投稿されております鬼滅の刃のキャラクター CM というものがあるんですけども先週の動画でですね私は今週は品塚は玄野がおそらく投稿されるだろうとでそして最後の CM になるだろうからあの最新情報の解禁なんかがあるんじゃないのっていうねお話を前回の動画でしていたんですけども本日は9月の3日ということで、まあ、もうその結果がアニプレックスの公式チャンネルの方でま出 てるよとということなんですけども皆さん見ましたでしょうかあれやばかったね。うん、というわけで、えー、一緒に、えー、そのアニプレックス公式チャンネルを見ていきましょう。皆さんこちらでございます。はい。えっ、ー、と、何も、ないですね。うん。<笑> はい。ということでね。まあ、前回の、かん寺光みつりさんのキャラクター CM を持って、このキャラクター CM というシリーズはですね、完結を迎えていたみたいなんですよ。うん。いや、言ってくださいよ。最後って言ってくださいよ。僕は何を期待していたんですか。<笑>というわけでね、まあ、このキャラクター CM というものは終わってしまって、最新情報というのも特になかったんですけども、皆さん、ということはですね、あのイベント迫ってますよね。 いや、あのイベントでじゃあ、もう解禁ということというか、まあもう大きな情報の解禁確定じゃんと思ったわけなんですよ。タイミング的にもめちゃくちゃいいよということで、皆さん、本日はアニプレックスのオンラインフェス2022について、 詳細を見ていきたいなと思います。もう間もなく迫っておりますよというわけで見ていきたいなと思います。はい、ということで、まあこちらのアニプレックスオンラインフェスなんですが、まあ今月の9月の24日に、えー、開催予定ということで土曜日でございます。で、まあこちらのイベントはどういうイベントなのということなんですけども、えー、新情報発信イベントということで、もうまさにですね、えー、待っておりました。えー、鬼滅の刃 も, も 情報くださいいよととうことで、ございますねうんでまあ、こちらのイベントなんですけどもえ、他にもですね、人気アニメ、そして新作アニメのえ合計20作品超えのアニメの最新情報を発表するみたいなんですよ。いや、これはやばいね。 うん、めちゃくちゃ豪華だね、ということなんですけども、えー、ラインナップちょっと見ていきましょうか。アニメ作品こんな感じみたいです。はい、まずは1ページ目ですね。2ページあります。で、まあ1ページ目はですね、えー、鬼滅の刃ありますよということで<笑>、ありがとうございます。そして、あの、かぐや様なんかもあるしね、えー、その奇世界人形は恋をするとかね。いや、有名作品結構あるね。うん、で、まあね、僕疑問に思ったのが、キービジュアル。 見てください。キービジュアルが鬼滅の刃なぜかないんすよ。これなんでうん。なんでなんで、これなんでかなって思ったんですけども、これはですね、ある意図があるんじゃないかなと思っておりまして、それは何かと言いますと、なんと、新たなキービジュアルをここで解禁しますよという意味なんじゃないかなと、個人的には思ってるんですよね。 うん。だってさ、他のアニメは、キービジュアルあるんすよ。で、あやかしトライアングルっていうのは、新作アニメだから、もちろんキービジュアルがまだ発表されてないっていうのはわかるんですけども、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編は、キービジュアルありますよね。うん。なのにもかかわらず、なぜか鬼滅の刃だけ、この表示をしていない。新作アニメじゃないのに、表示をしていない。っていうか、あるのにもかかわらず、表示をしていない。 いや、これはもう、新規ビジュアルを、 このイベントで、発表しちゃいますよととといいいうことを暗示ししてるんじゃないかなか個人的には思いままたねうーんで、まあ、2ページ目なんですけども、こちらということで、まあ、僕は個人的には、ブリーチだったりとか、まあ、魔王学院の不適合者だったりとか、えマッシュルだったりとか、えリコリスリコイル。まあ、その辺が気になっておりますね。で、まあ、ルローニケンシンとかもキービジュアルないじゃんって思うかもしんないんですけども、こちらもね、新作アニメなので、まあ、キービジュアルがない のは当然ということでございますなのでまぁ、あ、鬼滅の刃だけなぜか怪しい動きをしておりますよといった形でございますねでまぁ、あ、このイベントなんですけどもどこで見ることができるのということでねまぁ、あ、こんな感じでございます2022年9月の24日土曜日12時開始予定で、まあ、youtube にて全世界配信予定となっているみたいですねで一応リアル会場もありましてね、まあ、パシフィコ横浜国立大法 ホールとといいうことで ね, いやー楽しみですねまあ、YouTube にてっていうのは、まあ、YouTube のアニプレックス公式チャンネルにて、え生放送で、まあ、12時より開始するということなので、まあ、かなり楽しみなんですが、まあ、まだですね、タイムテーブルの方は出ておりませんので、まあ、そちらの方ちょっと予想していきたいなと思うんですが、まあ、前回イベントはこちらですね。 うん、7月の4日ね、2021年開催したんですが、まあ、これ見てみるとね、鬼滅の刃結構下の方なんですよ。なので今年もですね、えー、まあ、かなり下の方というか、まあ、鳥の方なんじゃないかなと思っておりますね。で、ま、あこれ去年は10時開始だったんですが、今年は12時開始予定ということで、まあ、おそらく鬼滅の刃のイベントに関しては4時ぐらいなのかなうーん、16時ぐらいなのかなと思いますね。で、これ去年はですね、ちょっとタイトルが違うみたいな たですね、うん、海外出張版ということだったんですけども、今年は鬼滅の刃だと思うので、まあ、完全に刀鍛冶の里編のお最新情報なのかなと、僕は思ってますね。 うん。で、まあ他にもですね、こんな感じで豪華アーティストライブなんかも開催予定ということで、エメさんだったりとか、リサさんなんかもえ会場に来てくれてね、まあライブなんかをやってくれるんじゃないかなと個人的には思っております。いや、かなり楽しみですね。うん。で、そしてキャストさんなんですけども、こんな感じで、まあ一応ね、今現在出てるキャストさんこんな感じなんですけども、まだまだ追加あるよということで、まあ、鬼滅の刃のキャストさんももちろん来ると思いますし、 まあね、あの、かまど炭治郎役の花井夏樹さんだったりとか、まあ、根津子役の木とあか明さんなんかは来てくれるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、その辺はおいおい最新情報が出たらね、まあ、また動画にするかわかんないですけども、まあ、楽しみにしておきましょうということでございます。で、まあ、解禁されそうな情報なんですけども、こんな感じということでね、まあ、新予告 PV、そして新キービジュアル、まあ、主題歌なんかが、まあ、結構激アツかなと僕の中では思っておりますね。まあ、主題歌は もうちょい後かなとは思うんですが、まあ、新予告 PV に関してはかなり濃厚かなと思ってますし、まあ、新キービジュアルもね、まあ、さっきキービジュアルがなかったから、まあ、あるのかなって非常に思っておりますね。うーん。まあ、とにかく一番見たいのは新予告 PV ですので、まあ、その辺はね、えー、制作陣も分かってるかなとも思いますしね、おちょっと期待しておきたいなと思っております。はい、ということでまとめでございますね。えー、アニプレックススオンンラインフェス 10。22はえ9月の24日開催ということで、まあ、ここ最近最新情報の解禁がないので、まあ、こちらのイベントでの最新情報の解禁は確定ですし。しまあ、大きな最新情報、新予告 pv なんかがねまあ、解禁される可能性っていうのは非常に高いかなと個人的には思ってます。まあ、このキャラクター cm でもなかったので、はい、ここでやっぱり解禁するっていうのがま1、あ、番濃厚なんじゃないかなと思っております。 はい、というわけで皆さん、この動画良かったという方はね、まあ、高評価、そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。はい、えー、9月の24日、えー、私生放送します、えー。同時視聴の生放送します、えー。そして最新情報の解禁はおそらくあるので、まあ、その後に、えー、まとめた動画なんかも、えー、おそらく投稿するかなと思います。はい、というわけで皆さん、9月の24日、ガチで楽しみですね。うん、これは楽しみ。 ましょうでいはい、ということで来週も動画は投稿すると思うんでぜひご覧くださいねえ。何の動画投稿するかはまだ決まってないんですけども、まあ、見どころシーンもしくは最新情報出たらその動画やりたいなとも思いますね。9月の24日に向けてちょっと頑張りたいなと思います。というわけでバイバイ。